非常にお集まりの皆さんこんにちはこんにちは武蔵の国をさこえれん一新と申します、えー、まずはファイナルに選 出, し 選, 出し選出していただいたこと本当にありがとうございますありがとうございますありがとうございます僕たち一新という名前のチームでやらせていただいているんですけども心を一つにするということは決して簡単なことではなくて例えば日々の衝突だったりとか 仲間とのけ喧嘩だったりぶつかり合いだったりそういったものの中でより良いものを作っていこうと日々を過ごしてきましたそういった僕らの頑張りが少しでも評価していただいたことそして1秒でも1分でも多くお客さんに届けられること大変嬉しく思いますそんな当たり前じゃないことの感謝を込めて精一杯踊らさせていただきますお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 私の国を迫入一心一の心結構ーーーーーーいざそい秦野の大地に心は踊る待ちに待った晴れ舞台 る熱狂気分上昇武蔵の国より強いし我らお客様方 人事を尽くし天命を待てども世界は何度も僕らを裏切る正しさとか間違いとか何もかもわからないそれでも別れの時は近づいてもう。 人生ってやつは思っていたよりうまくいくことばかりでもなくて孤独な夜もにじむ努力も報われないことがあるだろうでも出会えてよかった心の底からそう思える大切な人がそばにいるそれだけでも の大地に新たな風吹き、夏り 林, 林に、心が踊る、まだ見るのをに、思いを馳せて。 このより、愛を込めて、結婚、直れお客様に最大限の感謝を込めてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました